はいそれでは S r の説明に入っていきます S r はまずアランド・ザ・ワールドとクロス・オーバーの2つの技を組み合わせた技ですアランド・ザ・ワールドのこう途中でジャンプして、まあ、一気にクロス・オーバーの形に入ってボールを上げるっていう技ですね 1.5 回回しの技です、はい、今回のポイントは以下の3つです まずポイント1、アランドザワールドの高さです。えー、普通にアランドザワールドをくるっと回すのより少しだけ低い高さでやります。ポイント2、ジャンプのタイミング。ここ一番大事ですね、この3つの中で。えー、SR できるいい感じのジャンプのタイミングがあるのでしっかり覚えましょう。3つ目、えー、半歩横にずれる。えっと、これはジャンプのタイミングの時ですね、少しだけこう回し、はじめの足、アランドザワールドの方の足に 体が半歩ぐらいにずれますはい次に練習方法に入っていきます今回はステップを3つに分けて説明していきますまずステップ1です、えー、アレンド・ザ・ワールドの途中でとりあえずジャンプしてみましょうこの時ボールとかは蹴り上げなくて大丈夫ですこの時に意識してほしいのがポイント3の「半歩横にずれる」っていうところアレンド・ザ・ワールドしてジャンプするときに少し半歩横に、えー、回してる足の方に飛んでみましょうで次に大事なのが ジャンンプのタイミングですで。この時どのタイミングでジャンプをするかというとアランド・ザ・ワールドしている足が少しボールの真上を過ぎたぐらいでジャンプしてみましょうでこの時先ほども言いましたボールはまず蹴らなくて大丈夫ですとりあえずジャンプして着地してくれるというのを繰り返してみてください次にステップ2ですステップ2はステップ1でジャンプしたら最後蹴り上げてみましょうでこの時、 逆足またがなくて大丈夫ですアランド・ザ・ワールドをしてジャンプしながらポンと蹴り上げてみるジャンプしてアランド・ザ・ワールドみたいな感じですねでこの時大事なのがこう蹴り上げる時につま先で引っ掛ける感覚を覚えてほしいなっていうところですでここでどうやったら引っ掛かる感覚が出てくるかというとジャンプのタイミングが合うことでもう一つが最後蹴り上げる時につま先をクイッと持ち上げること この2つがとてても重要になってきますこの2つを意識してやってみてくださいだいたい腰ぐらいまで上がれば OK です次にステップ3ですステップ2までできたら、えー、もうアランド・ザ・ワールドする方の反対の足もまたいで見てしまって大丈夫です結構できると思いますでこの時に最後にまたぐ方の足は回す感じではないですアランド・ザ・ワールドして半歩横にずれて足をそのままこう横に 移動させるような感覚ですね体自体が移動しているのでそんなに足を回す必要ないんです、ね、なので、えー、横にジャンプしてそのまま逆足をアラウンド・ザ・ワールドした足の方に移動させるというような感じでやってください、はい、それでは M アラの説明に入っていきます M アラはですね、えー、インのアラウンド・ザ・ワールドの途中でジャンプしてクロスオーバーに持っていくそれでボールを上げるという技になります 1.5 S アラのインバージョンと考えていただいて大丈夫です今回のポイントは以下の2つになりますまずポイント1ジャンプのタイミングですポイント2ボールの高さですアランド・ザ・ワールドのボールの高さですね普通のアラよりも少し低くやってください次に練習方法に入っていきます今回は3つステップを3つに分けてご紹介していきます まずステップ1ですアランド・ザ・ワールドをしたときに途中でジャンプしましょうでこのとき大切なのが先ほど言いましたボールの高さですねポイント2でいったボールの高さここを意識してやってみてくださいで高さはどのぐらいなのかというと膝下ぐらいで大丈夫です、えー、ジャンプのタイミングが合っていてもボールが高いとなかなかボールが上がってきませんなのでボールはなるべく低め低め意識して この時ジャンプのタイミングはボールの上を足が通り過ぎたぐらいで飛びましょう次にステップ2ですアラウンド・ザ・ワールドをしてケンケンジャンプの状態でポンとボールを蹴り上げてみましょうでこの時大切なさっき言ったジャンプのタイミングこれがしっかりできていないとボールがうまくポンと跳ね上がっていきますよ でジャンプのタイミングあとステップ1でやったボールの高さこれがバッチリあった時に初めて足首でクッとボールを持ち上げた時につま先で引っかかる感覚が出てきますそれがつかめるまで反復して練習してみましょうただやるだけではなくいろいろ変えながらタイミングとかを変えながらやってみてください、はい、次にステップ3です ここでさっきけんけんジャンプをしてて最後またぐ方の足ですね僕で言えば左足ですが後ろに行ってたんですけどもこの足を前の方に体の前の方に持ってきましょうその状態でステップ2をやりましょうで最後ですねこれができたら足をかぶせてみましょう本当またぐというよりかはこうかぶせるっていうイメージですね 上半身をしっかりくの字にしながら、えー、またいでみてください形は最後クロスオーバーと全く同じになるのでそこも注意してやってみてください方法の紹介に入っていきます今回はステップを2つに分けましたまずステップ1ここはドラゴンフライの練習ですねまだできない人は概要欄から動画を見てまずドラゴンフライができるようになってくださいこれ超簡単なのですぐできちゃいますで今回合わすに適したドラゴンフライを ちょこっと紹介しますねまず僕の場合左足でこうまたいで最後右足で蹴り上げるんですけど一番最初のこのまたぐ時ボールをポンとまず上げてまたぐっていう動作に入る時のジャンプのタイミングをめちゃくちゃ早くしましょうボールをポンって蹴り上げたらまたぐ足の方に若干半歩ぐらい移動してくださいこの体の移動がアバスアランドザワールドの最後の回すところにつながっていきます次にステップ2ですここでアバスアランドザワールドを完成版に挑戦しています でさっきのドラゴンフライが余裕持ってできましたってなってきたらアランドザワールドをくっつけるんですけどもそのアランドザワールドのし始める回し始めるタイミングが重要ですボールが一番頂点に達したタイミングでボールに触ってアランドザワールドを始めるでかつ体がまたいだ足の方に動いているのでアランドザワールドしっかり正面でできるはずですとにかくこのステップ2ではドラゴンフライの 最後タッチするタイミングそこでボールが上がった頂点でアラウンドザワールドをしてくださいそうするとボールが引っかかったりすることがありませんでこのタイミングが遅れてしまうとボールが引っかかってきたりうまく足が詰まってしまってこう苦しい体勢になってボールがまたぎませんこのミスが起きる時はボールが本当に上がった頂点でアラウンドザワールドを始めれていないということになるので しっかりここのタイミングは自分で動画を撮ったりして調整してください。<音楽>